ははいいいおはようごござざまますすラスカルでございます本日はですね和歌山県に訪れておりまして和歌山と言いましても和歌山市内の方ではなくて空港がねすぐの白浜の方に来ております僕も撮影でも何度も和歌山に訪れておりまして和歌山はねうまいもんがいっぱいあるんですよとにかくね海鮮なんかもめちゃめちゃうまいし今日は白浜といえばの観光スポットでございますこちらの トトレトレ市場さんに来ております正直ね以前お仕事で和歌山に来た時は緊急事態の真っ只中でトレトレ市場さん本当に有名でいつも人が多かったんですけれどもその時はね営業を中止してたのかないやせっかくね次和歌山に来るんだったらどうしてもねこの好きな白浜の周辺を盛り上げたいなと思いましてでこちらのトレトレ市場さんなんですがその日にとれた新鮮な海鮮をねじか、まあ、でさばいていたりとかもう直売していたりプラスアルファでもちろんね梅干しやみかん それに名物のね加工品なんかもいろいろ売ってはいるんですがちょっとね本当にね今日はそれを撮影しようと思ったのよちょっとねあまりにも中に入ると人が多すぎるのでこちらのフードスペースの方でちょっとねご飯が食べられるので販売している商品を買ってちょっとね好きなだけ食べ飲みしたいと思いますそれではちょっと帰っていこうと思いますちょっとね今一旦腰据えたんですけどいろいろねテンポがありすぎて。 ちょっとね食べたいもんだけどねでしかもただいま現在時刻が10時41分で今朝ねちょっと4時起きで<笑> 7時半のね飛行機に乗ってきたんですけれども何も食べてなくてものすごい腹ペコなんですよちょっとがっつりと買ってきたいと思います中はこんな感じですねまあいろいろ海鮮系だったり肉まんかなんかもいろいろ売ってますね で、こちらにはピザもあったりスイーツなんかもしっかりとね販売しておりますねえーっと普通のカツオのわら焼きと紀州、はい、ポークフランコ1本と、はい、熊野牛の串焼きを1本とあとイカの醤油焼 き,、はい、イカの醤油焼きはい1本とあと生ビールの中央1つお願いします生ビールチューはいそれではありがとうございま す, いますじゃあちょっとね お酒に注文したんですけれども縄チューも注文したんで、ね、泡が生きているうちに飲んじゃいましょう乾杯とお疲れ様ですだだだああうまいめちゃくちゃうまい<笑>焼き物とか届く前に飲み終わっちゃうな<笑><笑> すいません黒豚まんと松坂牛まんとで、あとエビマヨ棒も1本くださいちょっとあんまりにもね光が強すぎたんでちょっとね席移しましたまずこれね1つ目でございますね黒豚まん開けていきましょうこれうんよいしょうんこんな感じで黒豚まんの中身うまそう<笑>じゃあちょっとこれ黒豚まんいただきますうん うん、ま。うん酒進んじゃうなこれうんうまうんまうわ、ん ま、たこうやって野外でさ飲んで食べるのもいいねしゃ続いてねこれが松坂牛を使った肉もあんだそうですうーわー中身はこんな感じですねこれまたうまそううん甘辛でうまっ 進むなこれうんうん、まっちょっとこの牛も甘辛い味付けになっててそこにねくたくたのネギが入ってるんですよこれがね絶妙でビールがものすごい進む<笑>よいしょなんかエビチーズマヨみたいななんかそんな感じの串物でございます エビとかかチーズなんかが入ってますねいただきますうんうまっうまっこれ一番酒だ わ, うわ僕の中では和歌山って結構ダントツで刺身が美味しかった地域でやっぱりね海産物が美味しい地域は練り物も美味しい。 うんうんああ、うんね、第一陣の、まあ、おつまみとビール完食いたしましたやーべえなめっちゃうめえなこれ<笑><笑>ということで注文した品が到着いたしましたまず一品目かつおのねたたきわら焼きでございますこれはねつまみに最高ですよ 次はねダイナマも注文しました中じゃね足んない足んないネギと玉ねぎでこれね塩でいただくんですよよいしいょ い, いただきますうん、まっ ほんとに生姜とかつけなくても全く臭みないんでこれ下手したらかつお苦手な方でも食えるぐらい臭みないんじゃないのうまっああいいねうーん隅にねニンニクのスライスが寄せてあったんでこれと一緒にいただきましょう 薬味バコバコ使いすぎて玉ねぎなくなったわこれあ<笑>んうんうんうーうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう 結構、ね、黒こしょう効いてる系酒のつまみだねうんいやこんなんペロリよ、うん、メニューもメニューだからさ一人で祭り来たみたいなんかすごくテンション上がってきた<笑>よっしゃこれ牛串もいっちゃおうかな熊野牛っていう牛を使ったこれ牛串らしいですね こんな感じでだいぶね一個一個の身もめちゃめちゃでかいっす味付けはシンプルに粗塩っすねうーわーうんま<笑>ああ最高<笑>あ和歌山最高だなこれ。 うん。やばい、ダイナマがなくなっちゃう。うん。うわ、うま。柔らかくてさ、もう噛むたびに肉汁がジュワって出てくるんですよ。うま。これやばいな。飲みすぎるな、これ絶対。まだ11時過ぎよ。<笑>飲みすぎるのちょっと早いわ。 そしたら注文した最後のメニューはこれねイカの丸焼き一本焼きですねでかいねイカも い, いただきますうんうめ、ん、これに関してはシンプルにうまいまた炭で焼いたイカってうめえなうん これマヨ漬けでいただきます。うん。うん、まっ、うん。ああ。ああ。ダメだこれ無限に酒が飲める。うんうん。うん。うん。うん。うん。 いやこうなってくるとちょっといろいろ食いたいなでもね大人の都合で、まあ、時間的にねちょっとねこれが限界なんですよねうわーケツがな余裕があればここであと1時間ぐらい飲みたいそれぐらいねもう全部うまいっすね ちょっとねこういう後ろのフードコート形式だからってねちょっとなめてましたいやもう全部うまい正直に言うよ正直に言うんだけどこのカツオに関してでも都内の美味しいお店、まあ、結構いいところで食べるこのカツオそれとね同等ぐらい臭みがなくて美味しい やっぱりさ、地方で食べるとその地域でね採れたものが輸送代もかからずにめちゃめちゃ安価に食べれるからやっぱ、ね、こういう食べ歩きっていうのは地方に来た時の醍醐味ですよねいや全部めちゃめちゃうまかったなこれあー大満足ごうさましたはいということで本日はねトレトレ市場さん和歌山の白浜にございますトレトレ市場さんで このね、フードコート形式の屋外のシステムで、いろいろね、食事楽しんできたんですけれども、どれ食べてもものすごい美味しいですよ。で、お店に負けないぐらい美味しい。やっぱりね、ちょっとこうなってくると、中でね、海産物を買って、バーベキューもしてみたいし、まあね、今回の和歌山旅の最後にはね、またちょっと鳥取市場さんに来て、お土産もね、いろいろと買っていこうと思います。いやもうね、ぜひね、和歌山、この白浜の空港について、まあ、和歌山観光をする方はね、 ぜひこのトレトレ市場さんで美味しい海産物だったりとか、まあ、もちろんお肉だったりとかもいろいろねうまいものたくさんございますんでそちらもねぜひ楽しんでみてくださいいやーこの後も仕事なんだけどさもう行きたくないんだよね<笑><笑>この後も頑張りますおいしいもん食ったんでね<笑>バイバイ